はい、えー、皆さんこんにちは猿ですちょっとね久しぶりにいいなと思うものがあったのでデビューやってみますシラカップリッドディッシュキャンドゥで110円ですね、えー、直径1 2センチのシェラカップ対応カップの形状により使用できない場合がありますとシェラカップリッドディッシュなので蓋または料理の取り皿やコースターとして使用できますよということになってますね はい、えー、先にジャンコードねこれですね、まあ、注意事項ね書いてます、えー、特筆すべきっていうかねここかな初めて使用する場合は食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗ってください<笑>まあ特筆する必要ないですね当たり前かな、えー、ということぐらいですかねうん品質はステンレスチールサイズが、えー、直径 12.3cm の 1.4cm ですね メイドインジャパンの燕、えー、飯エコー金属ですね、うん、はい安定のエコー金属さんですいいですねあのね重たいんですよ割としっかりとと、えー、いうところがねまあ私が気に入る条件の一つなんですけどじゃあ開封しますはいおおあここ切り欠きが入ってますねああなるほど 割と頑張って作ってる感じです。うん。頑張って作ってる感じですね。えー、ここをね、こんな風にくくをませて、で、こう返して、ここは切り替えて、綺麗にね、えー、ちょっと丸くね、えー傷えー、手がね、傷つかないようにしていると。この折り返した、先折り返してるわけじゃないですけどね、まあ、危険はないかなと。そんな触った感じもね、えー、バリがあるとか、 あのトゲトゲする痛い感じもないしもう重たいですねほんとねそれがいいです重さちょっと後で測って書いときますねじゃあ早速ちょっと使ってみましょうリットとしてえっ、ー、とキャンドゥ製品なのでキャンドゥの シェラカップが一番良かったかなと思ったんですけどこの部屋にありません。ちょっとこれ出しましょうか。はい、服、えー、の紙のやつですね。直径12センチ、これはあの標準的なねシェラカップだったと思うのでいきます。バッチリですね。あ、ちなみにここのはいこういう感じでね持ち手に当たらないように。 ここがあのなかなか細かな工夫されてますね。だこうするともう回転しなくなるし、よりぴったりとね、はまる感じなので、えー、中のね、例えば熱いもの入れても、えー、湯気がね、外に逃げないぐらいの密封感がね、あると思います。いいですね、いいですね。えっ、ー、と、他のシェラーカップ、スノーピーク。 ステンです。まあこれもね、使ってる人多いと思いますけど、これは残念な感じになりますね。なぜかというと、ほら、えー、ここのね、取っ手の部分が広いので、ここがはまらないんですね。はまってくれないんです。なので、これだとこうなっちゃうので、うん、まあ、ダメじゃないしね、う振ったぐらいでは落ちないんですけど、まあなんかやっぱ微妙にここが空いてる感じがするので、うん。 まあ使い勝手としてはこういうねここの幅が狭いやつの方がいいですよねこれはシェラザルかなこれ多分ね厚みがあるのでセリアだと思いますこれも微妙に入らない微妙に入らないこれね浮いてるんですね分かりますかね微妙に入らないのでなんかちょっと気持ち悪い感じ どううでしょう、はいえー、これはなんだっけマッコリマッコリカップですねダイソーですねあの取っ手は自分でつけてる感じなんですけどね、えー、これも、まあ、あのぴったりなんですけどねただ こ, のここの内側にパカっとはまる感じはないのでふ、まあ、蓋としてダメではないけどっていう感じです、まあ、ダメじゃないですね全然。 これもね、ダメじゃないと思いますまたせっかく切り欠きがあるとかこう折り返して内側がね凹んでるのにあそこにぴったりはまってくれないっていう意味で言うと今のところこの福の神のやつベストですねはい<笑>福の神福の神がベストって変な話だなえーとちなみにじゃあこっち行こうかなはいえーいろいろ出してきますがこれがねえーと これは、えー、手つきボール、セリアのやつだと思います。手つきボール、ちょっと後でね、長さ書いときますが、えーと、これはこんな感じ。これだとね、えー、どう言えばいいかな、やっぱカタカタしますね。この内側のくぼみと、この外側のね、縁がぴったりは合ってないもんですから、えー、こう落ちることはないです。1回、1回ね、置くと。 落ちることはないという意味ではふ蓋として使えなくはないです、まあ、当然こっちに置いても意味がないけどねツルツルするしねこう置くしかないんですけど落ちることはないという感じで使えなくはない、まあ、ただ完全にぴったりフィットかというとそうではないという感じですねえー、あり得るのはこれかなセリアの蓋付きボールこのタッパーみたいになってるやつですね はい、えー、これだとこれぴったりです完璧にぴったりですはい、まあいるのかってちょっとそこ分かんないですよね本来はこういうねあのタッパー状の樹脂のね蓋がついててこれだとあの水も漏れないのでねあのよくおでんとかを私は入れてあのこれをふたをしてあのどっかも外に持っていってねで開けて沸かして食べるというやり方するんですけどまあその時にね沸かしてると熱いので 樹脂だとね溶けちゃったりこ火があったら燃えちゃったり、まあ、そういう時これだったらねあの安心かなというのはあるしうん、まあ、ダメじゃないですねという感じかなと思いますちょっとキャンドゥのシェラカップ持ってきますはい、えー、持ってきました<笑>なんかもうどうなるんだっていうぐらい色々あると困りますねよいしょえっ、ー、と今日はね えー、シェラカップリッドディッシュのレ、えー、ビューをしておりますよ何をしてるかね分かんなくなるんでねえっ、ー、とキャンドゥのシェラカップこれですあの無骨なねすごくねあの肉厚なというか重たいというかね、まあ、これはハマるでしょういきますキャンドゥ製ですからはい完璧です 次ですねここもねきっちり回転がね止まるようにこの切り欠き部分が取っ手のね針金にはまるしさすがですねだからキャンドゥセットでこれがベストでしょうねと思いますなんかついでに出てきたのでやりますこれセリアのプラカップ、はい、はまらないですはまらないですまあ置けますしね落ちませんけどはまってないなって 明らかにそういうい感じがありますこれはダイソーの網シェラザルはい、えー、さっきと一緒セリアと一緒ですやっぱねこのシェラザルはここがね分厚いんですよねだからねそもそもここにはまらないんですよねただ大きさはね一致してますのであの、ピタッとはまらなくていいんだったらね全然いけると思うんですけど こ使い使方なんかでするかなよく分かんないですね、はい。セリアは一緒ですね。セリアの網よりもね、ダイソーの網の方が浅いんですよね。で、時々使い分けるんですけどね。ということを私はよくやります。うんまあ、それはいいとして。で、次に、えー、これはディッシュとして使ってください。まあ、何かねここ見ると なんかいかにもお酒のおつまみっぽいね<笑>、あの、物を置いたりしてますけど、そういうディッシュとして、まあ片手サイズでいいですね。私がよく使うディッシュは、はい、こういうね、木のやつ。ちょっと汚れちゃってますけど。木のやつ。まあ四角いんでね、四角いものによく入れるんですけど、あとはね、よいしょ、キャンドゥのやつ。あとこういう透明なガラス。 キャャンンンピングアドベンチャーってて書いてるけどねこういういやつ、まあ、これねよくディッシュとして私は使うんですただ丸いのでね、えー、シェラーカップみたいな丸いものとはまあ、マッチはするかなって感じですねこういう感じ、うん、例えば、えー、紅茶とかね、えー、あれコーヒーなんかでもねあの紙のフィルターのやつなんかねのやつだったら、えー、紅茶を入れといて飲もうという時にいつまでもね ティーパックいてたららままあこうじゃエゴく苦くなっちゃいますからね出してそれをまあここに置くということなんかではまあ使えそうですねうんただこれ見たらわかるんですけどねやっぱピッタリサイズなんでねこう置くとですねディッシュがそんなに大きくないんですよなのでまあここに置けなくはないけどあまりそういう使い方したくないかなっていう気はします まあ紅茶、ティーバッグ入れて水、お湯を入れて、蓋をして、まあ、ね、これでちょっとこうセットして、はい、いざ飲むぞっていう時には外して、ティーバッグを置いて飲むというぐらいはありでしょうね。うん、まあとにかくね、これ頑丈なんです。こう、これね、思いっきりやってもね、まず曲がんないですよ。っていうぐらい頑丈です。で、ここ、切り欠けがあるのでね、きっちりはまる。 っていうところが多分ね一番のメリットじゃないでしょうかはいちょっとね今それぐらいしか思いつかないんですけど久々にねあいいなっていうちょっと110円のね商品があったのでビューをしてみました参考になれば幸いですこの動画がねいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いします